ンンドセッションに移りたいいと思います、えー、短い間、2日間、まだまだマウティックカンファレンス2021は続くんですけれども、日本語トラックは最後、いち早く最後のトラックになってしまいましたが、えー、せっかくなのであのまとめてですね、えーと、日本語トラックで話していただいたスピーカーの皆さんに えっ、ー、と、いろいろですね、あの、お話、質問をしていただければと思います。で、あの、せっかくなのでですね、えっ、ー、と、自己紹介をしていただいてから、えー、質問のコーナーに移りたいと思います。ありがよろしくお願いします。じゃあ、えっ、ー、と、ですね。まあ、あの参加者の質問優先で、えー、どしどしチャットでコメントください。ということで、 えー、改めてですね、え、再度皆さん自己紹介をお願いします。まずは、そしたら、登壇順に、えー、丸山さんからお願いできますかはい。えー、私、えっ、ー、と、アクイアジャパンの丸山と申します。えっ、ー、と、もともと新卒で入った会社で、えっ、ー、と、Ruby、ビー b y on Rails を、えー、いじっておりました。今は、んっと、どちらかというと、 そうですね。えっ、ー、と、マーケーの方に近いことをしていたり、えっ、ー、と、まあ、その中で、えっ、ー、と、技術に携わっているというところをやっております。実は、マウティックに関しても、あの、社内で、えっ、ー、と、まあ、マウティック触っております。はい。よろしくお願いします。ありがとうございます。次、寺岡さん。はい、寺岡です。よろしくお願いします。えっと、自己紹介。 先ほどとまたちょっとかぶらないところで言うと全然もともとは違う業界から仕事を始めてまして僕あの学校の専門は土木工学科で橋の設計とかを<笑>やってたんですけど、うん、Windows95 が出た時からインターネットでこう自分でホームページ持って自分で情報発信できるっていうのがもうすごく楽しくてで独学でずっとデザインとか Web の制作だったりとかで、まあ、その流れで PHP も自分でいじるようになって開発を自分で始めてとかっていうのをやってたんですけど、まあ、インターネットがどうなっていくのかなっていうのをずっと見ていきたいっていうのもあったんでこの業界にシフトしてでですねでその当時、まだ2004年ぐらいだとあんまりマーケティングとかウェブマーケだったりとか、まあ、開発の方は結構いらっしゃったんですけどマーケティングの立場でやってる方は少なかったのでなんとかやってこれたというのもありつつ その中で結構マーケット開発とか一番交わるマウティックがすごく面白いなと思ってこの数年はそのんだろうな使い勝手というよりはどういうことに使えるのかなとかいうのを自分でトライアンドエラーやってるような感じになりますねはいというところでよろしくお願いしますありがとうございますでは秋山さんあはい、えー、皆さんあの再度 え、ご挨拶させていただきます。秋山と申します。よろしくお願いいたします。まあ、簡単な自己紹介でいきますと、もう四半世紀以上は IT 業界に、まあ、足を突っ込んでおりまして、まあ、もともとは、まあ、皆さんご存知かどうかわからないですけど、オフコンとか、汎用機と呼ばれるような、あの時代から、まあ、端末はダム端末ですね。まあ、そういった、あの、世界で、あの、やっておりました。 まあ、そういった中で、まあ、いろいろと、まあ、時代の数勢もありまして、まあ、インターネットの世界に携わることが多くなってきているということで、まあ、いつまでも現役でいたいなというふうに思っております。はい、よろしくお願いします。ありがとうございます。えー、っと、じゃあですね、あまあ、僕、あんまり僕の自己紹介をしてないんですけれども、えー、勝つと言います。えー、っと、主に名古屋、愛知県名古屋市の近くにいるんですけれども、 えー、マウティックのミートアップ名古屋を主催者の一人として運営させていただいて、えー、います。で、あの、ンクリートファイ5という CMS の、えー、コンクリート e t e 5ジャパンという法人もやっておいて、まあ、CMS の保守を主にやっていて、まあ、あの、MA ツールがオープンソースを出てきて、まあ、あの、すごく興味があって、 あの、神話性があるな、オープンソースでということもあり、このように参加させていただいております。そんなこーなんでですね、せっかく、えー、早速ですね、えー、短い間、結構質問をいただいておりまして、質問を、あの、いきたいと思います。えー、ちょっと、どうしようかな。あの、せっかくなので、あの、ビートリーの、えー、っと、ところから、問いださんの質問、 えー、ちょっと読ませていただきますね。Apple の時期 OS では、メールアプリでのトラッキング対策など、プライバシーにウェイトを置いた発表がされていました。このような有罪ーー以外のプラットフォーマー側で対策がされることに対して、マウティック側のアプローチや、今後の MA トレンドの変化のなどあればシェアしていただきたいです。という質問をいただいております。 えー、っと、これ、お答えできる方って、いらっしゃいますか<笑><笑>いらっしゃいま。す今んとこ、あれで、IT ペイとかそういうやつですかね。あの、あの、ま、アップルが特にそうなんですけど、プライバシー保護とか、あと、クロームも、あの、クッキー、ね、あのを自分のドメイン、 じゃあ、以外、サードパーティーはブロックするみたいな。で、えー、っと、すいません、僕も、あのー、ちょこっとしかお答えできないんですけれども、だからこそ、まあ、マウティックはいいのかなって思っている一つが、うん、その、マウティックは自分の、その、サーバーの中に、同じドメインの中に、 えー、他の SAS のサービスに比べて、えーと、自由にインストールができるということで、えー、同じドメインの中にインストールをすることができたりとかするので、例えばその Chrome のサードパーティーのクッキーの対策とかには、まあ、マウティック有効ではないのかなと思うんですけれども、まあもちろん、その、そもそもクッキー自体をやめていこうかっていう流れも出てきているので、うん だただ、そ、そこら辺は、あの、マウティックのコミュニティでもいろいろ議論をしているっていうのは、あの、開発チーム、えー、と、議論されているっていうのは、ちょっと耳にしているんですが、すいません、ちょっと、えー、と、はい、他にフォローできる人っていますか<笑>大丈夫ですかね<笑>はい、わかります。<笑> まあ、ここは結構難しいところです、ねはい、難しいですよね。うん、はい。まあ、結構、その、まあ、うん、そうだな。まあ、特にサファリとかだったら、もう今でももうドメインまたぎで、例えば、マウティックの、その、うん、そのトラッキングタグ自体を、あの、また違うドメインのところに貼って、まあ、それでもう、あの、ページ取得できないような状況が、もうデフォルトにドメインまたぎ禁止ですよ。いう形にもなってたりとか。 知ってますし、まあそういう問題だと本当にどうしようかなっていうのは、まあ現場でいると結構お客様とまあ話を交わす機会多いですね。うん、まあ何かすごく一番いい答えを持ってるっていうわけではないんですけれども。はい。まあここは本当に<笑>。うん。私も悩んでる。まあ、困ってる、ね。そうですね。まあでも、あのマーティックのいいところは、<笑>あのソースコード、あの、SAS の側の、えー、とマーケティング、えっ、ー、とキャンペーンスタジオでなければ、 コードはいろいろ変えれるの で, <笑>そで、ね、そこら辺は柔軟にできるかなとは思いますが、すねまあ、もちろん、それで、えー、とコミュニティの方でも、えー、それで、うんたたあのえー、と何もしているわけではな く, ないなくて、うんい、いろいろ動いているっていうのはあの、ちょっと耳にしたりとかしています。さて、次の質問です。また問いださんからですね、ありがとうございます。 えー、フロントエンド開発、えー、例えば、リアクト、ビュー、えー、スベルテ、など、えー、SSR、SPA、SSG などで、マウティックでトラッキングする場合の tips があれば伺いたいです。ということで、これをお、お答えできる方っていらっしゃいますフロントエンド JSK。あのーうん、まあ、あ でも単純に、J、JS で、あの、イベントを発火させて送ることをすれば、うん、マウティック側でそれを受けられるようにすれば、あの、まあ、問題はないかなと思いますが、まあ、もちろんそのシングルアプリケーションの中で、あの、どうやってイベントを発火させてマウティックに えー、とあの競合しないようにするかっていうのはちょっとあの検証はしてみないといけないんですがまあそもそもその、えー、フロントエンドで作成されるとまあ JavaScript との他のコードとの兼ね合いとかにもなりますので。 えっ、ー、と、まあ、でも単純にマウティック側 API に対して信号を送るということなので、まあ、その、tips、うん。もう本当に JS のどこまでのカスタマイズによるにもテストをするしかないのではないのかなとしか言いようがないかなとは思います。ちょっと知見がないですね。はい、すいません。はい、私の方でも。<笑>つまり知見がないです。はい、すいません。<笑> まあそうですね。でも基本的には、なんかこう、ズバリの回答じゃないですけど、まあ昔、あの、ある電子ブックですね。ネクリブとか、そういうのはいろいろあるじゃないですか、うん。そこら辺のシングルページアプリケーションで電子ブックのどのページをこう見てるかっていうところを、回、う、っ、んうんまあ、マいくクル側の方でも取得したいっていうのがありますけど、やっぱりそこ難しかったですね。あ, あ、マーテクルってうまあそれはちょっとキャンペーンスタジオでやったので難しいっていうことにはなってしまうんですけれども、まあそういった、あの、ここの SPA 対策って言ったところを、 まあ、行動していくかといったところは、まあ、より今後は問われると思いますね。はい。はい。ありがとうございます。えー、っと、次、えー、島村良一さんから、今日は貴重な、えー、お話をありがとうございます。他の方々と同じ質問かもしれませんが、マウティックは IP アドレスを顧客単位で管理していますよね。ということで。 いかがでしょうあその下に多分続いてあ。で、クッキーと関連して IP アドレスを管理して問題ない の, しないのでしょうか優先順位ってクッキーですよね、確か。そうですね。そうですよねなので、IP が一緒でもクッキーが違えば別のユーザーで判断してくれるかなと。 クッキーと関連して IP アドレスを管理して問題ないのでしょうかっていう。あ管理してるか。あ、えっと、これもしかして、どこどこ JP の IP アドレスと、クッキーと関連して問題ないのでしょうかっていう話ですか ね, すね、はい。ちょっと完全に言い切れないところはあるんですけど、今のところ、あのリードとしては。 同じ IP でも、クッキー別だと分かれて入っているので、大丈夫だと思いますあと、もしもあのまだご覧いただいて、えー、とチャットでご返答いただければ、その問題っていうのは、技術的な問題なのか、例えば、うんうんえーと、規約的な問題のことをおっしゃっているのかっていうのも、うんえー、ちょっとあの疑問に思いましたので、よろしければ。えー、とであの 結構あの、皆さんから質問がチャットありがたいことに、えー、っとチャ質問が来たので、えー、あんまり僕が事前に用意した質問があの、えー、っと な, な, いないんですけども、あ、えー、っと、問い田さん、答えづらい質問ばかりですいませんでした、ありがとうございましたっていう。いやいや、ぜひともですね、あのえーっと どんどんと質問していただいて、あとフォーラムとかでも質問していただければ、で、みんなで回答し合えればいいかなと思います。あ、やっぱり島村さん、法的に問題ないのでしょうか顧客から質問されたのでっていうことですね。えっと、法的に問題がないかっていうと、えっと、だからこその、あの、あれですね、最近、ウェブブブラウザーで えー、あのサイトに訪問すると、クッキーを承認しますか、ポップアップですね。ヨーロッパでは、えー、と僕の方うで、まあ、ちょっとマウティックとは違うんですけれどもあの、別のヨーロッパ向けの顧客で、えーまあ、GDPR 関連とかもコンプライアンス的に、えー、従事と準拠したいっていうので、えー、GDPR のクッキーの、あのー アクセプトクッキーあ、まあ、クッキーを受け入れる、同意する、同意しないっていうのを や, やってますと。で、えー、っと、それを実装すれば問題ないです。つまり、あの、個人情報、えー、保護方針、プライバシーポリシーにきちっと、えー、クッキー、あの、マーケティング目的で皆さんの、えー、っと、位置情報など収集します、クッキーなど、 えー、収集します。Google Analytics などを収集させていただきますという、えー、プライバシーポリシーをきちっと作って、それで、えー、顧客に了承を得るというポップアップをすれば問題はないです。で、えー、っと、もちろん、あの、今後の、あの、今時点のもあの話で、今後も、あの、日本の法律とかもどんどん変わっていくので、どうなるか、えー、わからないんですけれども、 ええー、まあ、あと、その、クロームとか、あの、先ほども、えっ、ー、と、い出す、えっ、ー、と、問い出さんがおっしゃってたような、あの、こともあるんですけれども、ええー、まあ、所詮は、ゆちゃんとそのプライバシーポリシーに明記をして、えー、と、その、かん、すれば問題がないということですね。はい。 ありがとうございました。納得しました。ありがとうございます。えー、っと、あと5分ぐらいなので、どの質問に行こうかな。えー、っと、じゃあ、せっかくなので、アクイヤの丸山さんもいらっしゃるし、寺岡さんの質問なんですけど、マウティックとキャンペーンスタジオの違いって何なんですかはい、実は、 前回も答えたぐらい、やっぱりよく、あの、聞かれる質問ではあります。<笑>えっと、まあ、具体的に言うとですね、あの、まあ、ほぼほぼ一緒なんですと。あの、実は秋山さんの先ほどのデモでも、あの、キャンペーンスタジオ、出てましたね。<笑>キャンペーンスタジオのあの、画面が、あ、出ているなと。あの、ま、ど見たりするとわかるんですけれども、 本当にほほ、ほぼほぼ変わりはないです。おそらく、そうですね、パーセンテージで言うと、8割一緒です。で、残りの2割は何かというと、えっと、機の機能で言ったら、あの、いくつかですね、えー、差異があります。例えば、えー、一番大きな違いは、E メールビルダーですね。E メールビルダー、えー、ランディングページビルダーっていうのが、アクイアでは、あのー、 サードパーティーのですね、あの B という別のツールをインテグレーションして、あの、お客様が利用できるようになっています。まあ、追加料金とかかからないんですけれども。えっ、ー、と、なので今、あのー、コミュニティの方では、あのー、マウティックドットオルグの方では、新しいそのグ、グレーブデースをベースにした、うん、えっ、ー、と、新しい、こう、メールビルダーが作られて、えー、今もう、あのー、 3.3 から、3.3 のバージョンから使えるんですけれども、あの、それと、こう、なんでしょう。別、別というか。逆に、キャンペーンスタジオだと、それは使えない。まず、あ、それが、大きな違いがあったりしますと。あとは、あの、本当に細かい機能追加なんですけれども、えー、もう一つ大きいのが、えー、カスタムオブジェクトの機能があるというところです。あの、いわゆる、こう、商品情報とか、えー コンタクト、会社以外のオブジェクトをマウティック上で作れるというものです。それが2つ目の大きなポイントです。で、あとは細かいところがいくつか機能的にはありますと。で、あの、もう一つあるのが、マウティックのインスタンスを統合して管理するキャンペーンファクトリーというツールがあるというところですね。あの、実はそういう ツールって他の会社さん出してなかったりするので、うん、あのそこはすごく大きなあの他の会社さんとの差別化ポイントだったりしています。<笑>秋山さんもここら辺はすごく詳しいです。<笑><笑>あ い, えいえ<笑>あの。あとはランダマイズ機能とかですかね。Okay. はいあの。ランダマイズ機能っていうのは、まあ、要はそうですね、なんかキャンペーンとかをお伝えにまあ 5、えーまあ、名様に対してとか、まあ、そういったあの条件で、まあ、ランダマイズにこの当選者をこう抽出するような、まあ、そういった機能がま あ, あったりとか、まあ、そんな感じですかね、はい。はい、ありがとうございます。えー、っと、ではですねあの、せっかくなので、ちょっとセッションに関連した質問なんですけど、 ウェブフック CRM でコンタクトの 一, 一括管理している事例とかありますかっていうのが、寺岡さんから、また寺岡さんなんですけど、あったんですが、ありますか弊社はあの、えー、自社で、えー、マウティックを使って、まあ、キャンペーンスタジオを使っておりますと。えー、それは、セールスフォースと連携をしております。うんえー、ということであの、本当に秋山さんがおっしゃっていた事例のようなものですね。うん えっ、ー、と、なので、えーまあ、グローバルで見るともしかしたら、あもしかしたらというか、あのかにもたくさん事例はあるかと思うんですけれども、うんはい。そうですね、<笑>私もありますね。あのパイプドライブという、まあ、これエストニア発の、まあ、あのこれ、セールス CRM、彼らはセールス CRM って言ってるんですけど、まあ、あのマウティックにもキャンペーンサービスタジオにも、まあ、プラグインはあって、 で、そのマウティックやキャンペーンスタジオの方からっていうのはできるんですけど、うんまあ、逆に言うと、その、うと、あ、ごめんなさい。で、で, できるんですけど、その、例えばマウティック側の方で、その、顧客情報の更新があった際に、このパイプドライブの方にデータを引き渡すとか、まあ、そういったときに、まあ、ウェブフックを使ったりとかしてましたね。はい。はい、ありがとうございます。じゃあ、えー、っと、もう、 最後の1つか2つぐらいの質問にさせていただきますが、えー、まあもう、今までちょっと技術系の方、あの話が多かったので、ちょっと営業系の話をしてみたいなと思うんですけど、えっ、ー、と、もうこれ、ざっくばらんに、他の MA とコンペになった時の強みがあったら聞いてみたいですっていうので、えっ、ー、と、これ、お答えできる方<笑>。<笑> <笑>木山さん、どうですそうですね。あの、コンペというか、まあ、これ、リプレイスなんですけれども、うんまあ、ある同じ外資系の、その、まあ、MA ツールを使っているお客様がですね、この、えっ、ー、と、まあ、あのマウティックですね、まあ、実際にはそのキャンペーンスタジオの方だったんですけど、それに切り替えたら、年間コストが4分の1にまあ削減できたということで、うんうん、まあ、非常にやはり、あの、コストパフォーマンスがいい。 っていうのは強みだとは思いますね。はい。まあ、もちろんそのマウティックでオープンソースで、まあサーバーを立ててって言った形で行けば、まあ、より一層、まあそういったところはあるかもしれないけど、運用のところはね、やっぱり見えないコースはかかるんで、まあそういったこともあるので、うん、まあ B2B のお客様で、まあそういったお客様はキャンペーンスタジオに使っていただくという形には今してるんですけど、まあそれでも4分の1にもコスト削減できたという。 まあ、これはもうすごい強みだとは思いますね。秋 山, 秋山さん、ありがとうございます。丸山さん、はい、あの最近、お客様に響いたものが一つありましたと。うん、私、最近、お客様あのとの、えーとまあ、打ち合わせに同席してあの、説明をしたりするんですけれども、あのとあるお客様で、えー まあ、これから MA ツール入れます。選定してます。で、いろんな各社の情報を集めてますっていう団体。で、まあ、あの本当、大手 M 社さんですとか、えー、と国産の MA ツール。まあ、幅広く見られているお客様で、うん、あのまあ淡々とキャンペーンスタジオを説明していたんですけれども、あのすごい一つ言えるのが、さっきの Webhook でもそうなんですけど、 マウティックってエタープライズ向けとほぼ、まあ、あの同じというかこうもうそ、そこにきき競えるぐらいの機能を持ってるんですよね。で、まあ、それもちろんマウティックで自分でホスティングすればすごく安くなるし、あのまあ、キャンペーンスタジオ、弊社のキャンペーンスタジオでもすごいコストを抑えられるんですよ。なので、お客様としては、 あの、エンタープライズ向けのこう幅広い機能が使いたいんだけど、やっぱり大手だと高い。でも、キャンペーンスタジオだと、あの、まあ、うちの場合ってコンタクト数で課金なので、あの、で、あの、機能別に分かれてはいないので、あの、コンタクト数が少なければ、本当に安いところから全部の機能を使える。なので、あの、スモールスタートができるっていうのが、すごく響いてました。はい。 ありがとうございます。と言いつつ、あと5分で次の、えっ、ー、と、ハンガリー語のセッションが始まりますので、<笑>えー、そろそろ、あの、終わりたいと思います。Joy, sorry,、uh, we are wrapping up right now, so,、uh, please, thank you very much for waiting. じゃあ、えっ、ー、とですね、あの、これでですね、えっ、ー、と、日本語トラック、えー、終わりたいと思います。あの、 皆さん、あの、短い間ででしたがですね、あの、日本マウティックカンファレンス2021、えー、これで日本語トラック終了したいと思います。えー、と、はい、あの、ありがとうございました。あの、日本語、あれなんかおかしいな。 日本 語, あ の, あ日本語、えー、とのコミュニティはですねマウティックのフォーラム、えー、そしてミ、えートアップドットコムの方 で, ですで、ね、オンラインで、えー、少し、えー、とミートアップをちょっと今お、お休みというかあのしてたんですけれども、まあ、再開はできたらいいなとか思っていますのでそちらに参加していただければと思います。 えー、それではですね、寺岡さん、えー、秋, 山秋山さんあ、そして丸山さん、本日はどうもありがとうございました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。はい、それでは失礼いたします。失礼いたします。あれ、はい。